さて、今月の運試しは世界樹の葉でした。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月10日。今月も、天の日がやってきました。そして、悪名高きあいつもやってきました。そうです。絶対に許してはいけないはぐれもんです。今回もなかなか許されない暴れっぷりを見せてくれました。自力で見つけられたのは、その1の写真だけでした。 これはまあ簡単でしたが、その2の写真からは、自分一人の力で探せる人は3人くらいしかいないと思います。数の暴力でローラー作戦をするというのが、このイベントの趣旨だと思います。そして、その後の写真については、ベコン渓谷なんじゃないかという予測が当たっていたので、30分あれば自力で見つけられたと思います。ヒントその6、ウェナ諸島。これが今回のはぐれンで最大の許されない写真でした。これを自力で見つけるのは無理です。 これを最初に見つけた人を称えましょう。盛大な拍手を送りましょう。今回のはぐれもんのお宝は日曜日まで拾えますので、暇を見つけて拾いに行くといいと思います。そして、よくこんなの見つけたなと、発見者に敬意を払いましょう。それに、拾えるアイテムは結構いい稼ぎになるので、おすすめだったりします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。